彼の特徴は、えー、音が提灯踊りそして、えー、女性の男踊りは、えー、うちは駆使して踊る踊りでございます、えー、このね結成15周年ですけども、えー、先ほど一部に当衆、えー、祭というのが登場いたしました、えー、この、えー、結成10周年で えー、非常に素晴らしいものがありますけども高円寺の阿波踊りどこのねも年も年協会の年、ね、というのは非常にレベルアップをあ急激にしておりましてこの「ス作決戦15周年」ですけども、えー、見事な音そして見事な踊り、えー、自分たち阿波踊りの二色拍をしを大切にしながらもオリジナリティで、えー、自分たちのス須作連の阿波踊り須作連の音を作り続けております、えー、それではご覧くださいス連です